はいどうも、太郎ですそしてイブボーの島袋ですお願いしま す, いしますはいということでねあ以前ねあの末役をした動画をあげたと思うんですけれどもその際にお世話になった島袋島このキスで島袋さんが自分のお店を立ち上げたということで本 日,、はい、本日はお邪魔させていただいておりますありがとうございますこんな六本木のいいところに<笑>若いのに このキスでおもむくまま本日は何をしていただけるんですか今日 も, もかっこよく、はい、まつげエクステをはいやっちゃおうかなと思うんですけどぜひぜひ目力強いイケメンに、はい、<笑>僕みたいなイケメンに<笑><笑><笑>そのくらい自信がつくってことですもんね、うん っちりつけます前回400本でやったと思うんですけど、はい、今回は今回はちょっとナチュラルめに200本ぐらいでやってら、はい、200本くらいで、はい、じゃあどんな変化が起きるのかちょっとね先に今の目の状態を、うん、今まつげがこんな感じです、うん、はいこれがねど ん, どんな感じになるのか早速手術お願いします、うん、お願いします す ご, 自動で す, すごいこの椅子もう慣れましたか人の活躍をするのはそうですねそれはもう慣れましたね<笑><笑><音楽>やばい多分「鬼滅の刃」の敵キャラにいる。 めちゃくちゃ違和感ないですねうんほ、うんとだすごいでも大きく見える目がとア イ, ライン効果があるので本当だ確かにありますねそれではえありがとうございます結果こうなりましたはいということであのー、見ていただくと分かるんですけどすごいナチュラルにこのアイラインが入ってるんじゃないかくらいの感じですねアイライン効果ね あるのですごい自然にイメージが で, ですよね、うん、なんかパッチリ見えるっていうかな ん, なんですかね大きく見える感じそ、ねうん、そうううなです確かにメルカがすしますね。